なぜか知らないけれども、うん、日本人日本の中で謝罪したら終わるんですよコーヒーカップの例でいあの例えてみましょう私がかコーヒーを安田さんにこうぶちまけてあの破片がバラバラ散らばっているのに拭きもせず破片も片付けず「すいません」とか言いながら拭かな い,、うん<笑>うん、<笑>い<笑>でいやで本当にアホなことをメディアとか社会運動まで含めて、うん、みんなこう 遊びみたいにねゲームやってるその日本型ハンサムのゲームやってるわけそうですねこうやってんでばらまいたのかっていう原因を考えているのです そ, う そ, うそうそうそうそうそうそうそうそ、ん、<笑>うそうそ<笑>うそ、ん、うそ、ん、うそ、ん、うそ、ん、うそ、ん、うそ、ん、うそうそううそうそうそうそうそうそうそうそうそう話うそうそうそうそうそうそーそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ うんうんうんええ、だから、入りの瓶をぶちまけて、さあ大変だって言ったときに、なんかすいませんって言えば、なんかマスコミの追及は終わるわけですよ。うんうんうん、そうではなくて、その直ちに謝罪とか賠償とかどうでもいいから早くふけよと、うん、毒ガスが蔓延して、誰かが死なないために、自分がまいた差別の種を全部刈り取りなさいってことなんですよ。うん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 DHC は反差別運動をすべきであると反省しているというのはね、と、うん、いうのはその片付けるに当たる。なりますよね。で, で, で、まあ、その、とにかく日本はその、謝罪して終わると、うん。しかもその謝罪がすごく。 なんか、あの、意識、そうのつもりはなかったんですが、誤解を与え て, たんて。そうですけどみたいなそうそうそう。まあ、そう、これは、まあ、テ、も、もはや、あの、りゃんさん的には、もう、これテクノロジーなんですね。あ、あの、テクノロジーです。うん、あの、うん、まあ、あの、<笑>大学。いや、あの、<笑>研究者をもっとこういうことを言うべきで、いや、ふ、もう、店夫婦が言っている、その他社を統治するテクノロジーなんですよーうん、うん。いや、で、実際みんな統治されてるじゃないですか。うん